はい。あの、藤山でございます。あの、今日午後1時から始まりまして、あの、まあ、5時間ですね。長時間にわたりまして、あの、現在でも84名の方が、あの、アクセスされていますけれども、どうもありがとうございました。あの、冒頭でも申し上げましたけれども、データサイエンス共同利用基盤施設のメインの目的というのは、やはり分野融合。 と、それに基づく診療域の創生。で、それを共同利用、共同研究をもとにして進めていこうということになります。よく、あの、言われるんですが、私、今、地方都市に住んでいましてですね、あの、地方都市の活性化とか、なんとかかんとかって、あの、この年になりますと、町内会なんかにも引っ張り出されて、いろいろあるんですが、そこで言われるのは、よそ者と若者の 参加。これが大事であると。で、それもただ参加してもらうだけではなくてですね。まあ、ついでに言いますと、あとはオタクも必要なんですけれども、まあ、ただ参加してもらうだけではなくてあ、あの、既存の価値観を壊し、新しいものを作っていく。まあ、ちょうど私が大学に入った頃は、あの、学内では火炎瓶などの、催涙ガスなどの、そういういろいろ面白いものが飛んでいた時代なんですけれども、まあ、とにかくスクラップ。それから新しいものを作るという。 まあ、そういう勢いをですね、ぜひ、あの、皆さんには持っていただきたいなと思います。あと、ついうっかりすると忘れてしまうんですけれども、あの、今回のミーティングはですね、あの、まあ、いつのタイミングでやろうかなと、ずっと悩んでいた、あの、ことがございます。あの、あんまり早すぎると、まあ、なんとなくまだできてないんじゃないとかですね、あんまり遅いとまた、 何やってんのって言われるので、まあ、ちょうど絶妙なタイミングで企画していただいたなと思います。あのその意味であの企画をしていただいたあの推進室、それから研究コーディネーターの方々、あと本日司会をしていただきました研究コーディネーターの先生方、あのどうもありがとうございました。あの特に何も申しませんがあの、皆さん方にはデータサイエンス共同利用基盤施設の活動状況を理解いただき、また今後とも 特に共同利用とかですね、あの共同研究の形でご支援、それからご参考いただければと思います。あの本日はどうもありがとうございました。あの短いですが、私からの挨拶に返させていただきます。